ラストの民を守らなきゃ。みんな負傷だし、これまずいぞ。まもなく、急行列車発進いたします。ご注意ください。 目の前通り過ぎてった。開幕時分の封筒を取りに行ったら見つかりました。地下だけは絶対ダメ。小屋から離れよう。ミスったけど結果オーライ。 ごめん連れてきちゃった俺を忘れてみんな回してくれージルありがとうやばいー 無理すぎるだろう。我が家ただいまエーダありがとう逃がさないよ えぐすぎさよなら 渾身の思い出板当てたのに<音> なんとか一人目確保びっくりしたスタグレの足音か何してんのお前首だぞ やっとゾンビ仕事したぞこれは逆転のチャンスーあれまだいるの ゾンビかあれサバイバーかまたやられたーうわーそれは舐めすぎだぞ。 今度こそそしお前マッ向に命かけすぎやろ発電機回せよいや回すなあれみんな倒れてるマッ向女と差し勝負か 見せかけてこんにちはやっと真っ向地獄から脱出だ